から参りました同人会です4年ぶりにこの素晴らしい舞台で演舞できることとてもメンバー一同楽しみにしておりましたお客様の心に届くような演舞ができるよう精一杯頑張りますご声援のもとよろしくお願いいたします I'm g o n k e e on